さあ、こんにちは。こんにちは。今日も始まりますよ。はい、今日収録の2回目です、ね。はい、始めます。昨日の2つ。よろしくね。さあ、難しかったうピアショットです。ここはね。

今回もサーチは反応せずに別々で行けばいい。その前にホヤルコいたっけ？行ってらっしゃい。い、ま、や、あ、ね。全然反応しないと。

しいめ、ね、っミスい飛、ねああああうんの

そうギャラドスとか出るのかな

うんそろそろ<笑>こちらから見えたのあやばいこうで

食べてる姿できなかったえあのなまこを吐き出す瞬間そろそろ吠そそえる子はいい感じだったけどこ う, うじゃん吠える子吠える子じゃないの

どっちだ。これがこれだな。蛍一だった。二のほうがいい。三か。だから。一か二。一だな。エリカン。あれ。マイクオンじゃなかったかっけ。ああ。

今マイクオンにしました

あんまあ、よくなかったんじゃない。始めようか。いいね。そうだね。いいね。お、これはいったよ。うん。休んでるところ。いいね。背景だけいいんだ。

満タインフ、ね、ェローさっきから ホ, ホエルコホエルコ言うからいい、ね、フェリッパー問題ですそれぞれのポケモンの実際の生物の名前ただフェリッパーとかだったらほら帰力きすご い, い, いじゃん

ヘリカうん、はいこれは人で何人で分かんない鬼人でだよ何、ね、鬼人でっていう人いサンゴの天敵だよサンゴのねサンゴ食べちゃうんだよねはいサンゴサンゴ食べられちゃんだうんだお2になったよイエーイだい大体2回やったら2に上がるんだな1からね

また何かいいことあるまたか次は水中<笑>次は何だろうなぁ雨降ってきたありがとうじう

あ島に行けるよ新しい行ってやっあやっぱり中だった す, っすごいね、えー、次々と逆にあの火山のところとかは

いいろろろろあるののののかか、か、な火火山のふもとととととここらへん砂漠カワイジャ、うんね、ぐらオウーパーと。かいいんじゃわ<笑>顔。ウーーパと。

ピカチュウはあんな可愛くて耳が長いのにネズミでしょまだピカピカしてるチューチューです、ね。水中、海中行きましたよたあーなんかハートのやつ名前なんて言うんだっけハートは英語でハートラフラフ水の中も綺麗だねあ、リンゴ投げれるんだちょっと遅くなる海中の調査もいつもと同じで大丈夫だけどねは？

ラブカスサニーゴを水中に入れるんだっすごい潜ってるよなんかいるあ、なんだいいわ

取れないんだ。あ、なんかいた。ネオネオランテテトラ？ネオテトラだ。ネオテトラって言うんだっけ？ネオテトラ。早いね。進あなんか。おお、なんかすごい。すごいいっぱい。

があると全然何かワカメ か, かリンゴとかは食べられないだろうねでもこういう魚たちは<笑>そうた消えちゃうリンゴが当てるだけ当てられるけどみたいな感じかな

プククってあ、なんかホワイルコじゃないほらこっち見て呼べばああうーんでも来ないなサメがあんなとこにいるそんなに

襲われたりしないんだねあっでっか<笑>あなんかいた い, いない目回るようわたるワックンキラキラプル

なんとかって書いてあったねフルフルあっどこから上からだハリセンあっずっと怒ってる

呼んですごくないすごくなーいだったあ<笑>あらららららな何だったんだろう今のあっメノクラゲとかいるかなあ

毒クラゲだなんかいるお真正面じゃんあすごい。あ俺

上に上がってきたからねなんかねリアルだね海の中がリアルポケモンのなんかやっぱ生態というかさいこれキングこれが進化して ね, ねネオンテトラみたいなやつでしょ、うん

なんだっけネオテトラネオネオランネオランとラブカスは一番最初の2のやつでいいんじゃないの真ん中に映っててカップルいないからいいじゃんそれ一番

満タン。うん。<笑>ハリセン。さんが多いね。中央にいるさんがいいね。全部釣ってて。

ま、だいです目のクラゲはいないんだね。いやいるんじゃないですか。ギクラッ て, てね。ほとんどリンゴ投げても意味ない気がするこの水中は。魚だもん。うん、でもハリセンだけなんか動いてたね。

空気で膨らんでるからリング当ててあれシューってなってないかな空気じゃない水中で水を吐き出せばシューってなってる新発見だこれ背景あるんじゃないなんだ背景いい背景の点数ええー、わかんないやっぱ背景の風景の風景か風景のなんかあれが

順がほらえわ、ー、かんないなぶつかったところ尻尾が見えてればもうちょっとなんかフェンスよかったか

じゃダメかかでいよいい、ね、満点っていくつなんだろうねない ?2000 点も入るからあるからね、普通に。大きさってでかいだけじゃダメでしょ多分、ね、全体つってでかいのがいいんでしょ

満点いくつなんだろうね。そういうのもそれこれさっきより高いんじゃない？大きさは二千点ぐらいいくんじゃない？いいね、ああ文字。大きさ以外は千点かなあれ万点が。千点以上見たことないね。多分ね。うん。これ真ん中だったら位置がよく。これ廃棄ありそうだけど。風景か。大きさ二千点。お？

あれだ、マックス10002000100010001000だから1000大きさだけ2000なんだマックス7000点7000点1万点いかないんだあなんかさ合計かあるわんだよああともうちょっとだったのにえクリスタルフラワー

えー、何水中にあるクリスタルフラワーを取ればあそうれたこ の, あの島のイルミナが取れるって書いてあったよお願いしますはいちゃんと読んでくださいね。

頑張ってねあでも音楽もね、海、意味ないんじゃん。あ、2匹だ。そうかな。逆にあの、吠える子いたじゃん。うん。ホエル子の手前に確かポケモンいたんだよ。タコだっけああ、そうです。

オクタンオオオクククトパス、タタンいたオクタンはねいたよああ手前っていうか水上に上がってる時ねホえる子が、うん、じゃれるためにあの威嚇することがあるんだって威嚇というか何 か, かやるんだってその瞬間取れたら多分ね

いい特典特典になるあとはほら、花。どこどこ ウ, クウクフェイキングほら、鼻右か左か言って。右。サチ。<笑>なんで、リンゴあ写真撮るんじゃないの見えないんだよ。ちゃんと 見, 見えるやつじゃなねん、ダメでしょ。うん。何あの奥。ネオラント起こして、リンゴで。

ああ、写真だけ撮ってー、ああ、どこにあるの？何が？ネオランドの奥。あああれか。でもああ、あーあーもう撮れないわな。奥た動いた気がする。届かない。なんでそんなとこににいるんだっ。あ止めた、なんだ。できないよー。あ, んなのあほら今やったなんか超パパ。

タコが逃げたああこれこにリンゴ当ててよ当てるよ今あ当てたっ当たらないうん当たんないんだけどどんどん投げてや当たったあ<笑>持ってやれいじめろ<笑>いじめろってかわいそうだよおお

<笑>何これも う, もう届かないかうんじゃあさ種肌がいっぱい下にいるからあそれはいいとしたプリルプ プ, プ ル, プ, ル, ルプリルだっけなんかいたよね洞窟にあ出ててリやっ

フフ、ね、<笑>右側の洞窟で、ね、あれなんかすごいこんな近いったっけうんあれ弾いたあれ逃げてもないでしょどっかにいなかったっけど、ね、あったよ多分もうちょっと上上がってからじゃないかな <笑>, 笑わないかな

怒ってるからねずっと怒ってるんだよね音楽であ威嚇されてる、うんめっちゃ威嚇されてるでもうデあっ怒った威嚇してきたええ上にいっぱいいるよ

超音波でやっぱそろそや嫌だ終わらないでいや毒々しいねああナウシカのオウムみたいな目で。

カル花はいかるはナ反応しなかったー何しに来たのーネオンテトラが邪魔だったーおっだとわくん付きはいなかったじゃんほんとまだまだ足りないよーいたよいたそこにう い, ういたてかいた花はいたか気づいてなかった

3って取った取ってるじゃあ1かそうこんなに取ったっけ3いっぱいだなこれいい感じなのになえ1でもあったで6じゃな い, 暗い6でいいか

えわ、ー、かんないこっちがいいの蛍光はどっちこっちの方がいいか蛍光炉とネオラントってなん だ, だっけほらー邪魔すぎる。

リセン3取ったんだ。取ってないの 1?1 か。グラム前。どっちか、うん、どっちがいいと思うじゃああ 4? 四？ 4? あ、やっぱ一。

中だもんいい、ね、ラブカス。やっぱ切れちゃうとダメなんだね、でかくても。うん、いやこれをね、配信をね、うんまあ、他の人の含めいい、ね、見てる人って多分。

こんなのもできないのかとかね思うんだよ。<笑>難しいからね。いや本当難しい。上手い人は上手いだろうけどね。タイミングもさしずれるし、うん、一瞬のさ時をね取らないといけない。でもこれってあまり一瞬の時なくないなんかフィジョンみたいにフジョッとかみたいに一瞬飛んじゃうと。いやあのだからホエルコのやつそうだよ。ああまあホエルコはそうか。

レベルアップこのレベルもいくつまであるんだろうね、100までんのかな。100はやばいね。100はやばいな、うん、5とかじゃない5とか10とか。きりいい感じの。あらあまたま始めるのあレベル2だし。そっかあのお。お花を取らなきゃいけないでしょ。ょそっか。あれ

レレレレあっあっははっ見てーって顔してたねなんかルート違うかい同じだよいやルート違うよあ2だからかえでも同じなあのホラーな気のせいじゃない

誰かいるんだねこの奥に誰かが取ってくれるのかなこの辺だよお花奥かあ寝てるよやっぱりあそこでほら

あ、でも読み取れるんじゃないあ、読み取れてるもんね。じゃまあばあーあこれや、ね、はい、取ったよしあとホエルコーね。<笑>あそこ、ね、あ、まだフーフーフーあれやんないほがいいね。サーチ。サーチしたらホエルコーはいっちゃうじゃん。北斗フーツをさ。はい、取って取って二人。

あ奥と ど, どっちにもあげててあー今多分ホエルコのあれか、うんま、ホエルコの方の写真に入っちゃう奥多じゃなくてホエルコ両方ともにやればよかったのにすごい焦ってたね奥多

やっぱりんご意味ないかなあっ照明あっおいいじゃん、うん、いいね<笑>そこだあ来<笑>た来たあら音

リンゴ食べてるあれで、ね、見た目可愛 い, いかもしれないけど怖いからねうそうなのはい、行きましたなんなのすごくないあ<笑><笑>全然ダメじゃん下行った

なんか泣いてないそれが泣いてんのかな<笑>こっち向いてくれないんだね

まあまああ何枚か2枚ぐらいかあといるあれも取れたしねお花どうだかお花取ったよ

中のやつが一番いいんじゃない？二の。これ。星二の。これ。その次。これ。うん。これが一番いいんだ。分かんないね。あっ！おいおいおい。まとめて外すじゃない？ほら。ほら今何した？おまかせをした全部。

また最初っかりやり直したダメだよサラブカスえラブカスこれだよ、うん、オ, ラントもれだオッケーオクタンからオクタンでもこうなんかちょっとあれじゃない芸術的じゃないこの<笑>リンゴ手前にあってこっちだどっちがオクタンかわかんないリンゴ

4かこれだなあまっえー、うーんタコがビビってるとここれか5か4でも4の方が泡吹いてる4これはいいんじゃないあそれでも欲しいどっちがいいんだろう、4の方がいいんじゃないあでもなまあそっか

二が初めてだから二の方がいいか二が初めてだから選ばれてるな<音声>あれこっちを見たときあったっけ集中

食べてるよくわかんないんだよねきたよ し, よしクリスタルなんとかがもらえるチャーミングだって。

だし ね, いいね蛍光って大きく取りにくいね。ちちいねもうちょっとズームできてこっち来てくれればいいのかな。

位置がすごいんだ真ん中位置が下の方だねいいねタンこの奥たんって一緒の奥たんなのかなあー水上の方にいた奥たんでしょわ、うん、かんないどうなんだろう

いいじ反応しちゃうもんね<笑>リンゴぶつけたん分<笑>実際それがあんなふうに襲ってきたらもう怖いよね壊れるよこの何以降っていうのか分かんないけど

のホラーゲームとかやったなんか一緒じゃないハリセン全部3枚でも全部一緒だ顔が一緒だった顔が一緒だけど星の数が違うだけでほら戻れば

みんなのあれがも ら, よもらえた。うん。よいしょ。はい、どうぞ。最後。何最後、うん。まあだから、同じ面をやってもいいし、ビーチに戻ってもいいし、会場やってもいいし、あれ、あの最初の島とか、ジャングルでもいいし。

あようやく〜どうしようかな頼んだよジャングルとかほら、レベル上がるんじゃなったっジャングルじゃない、最初の島レベル上がるよ。あげちゃおうよろしくね。いいかなどれがいいあ〜に

これはまだだね。これは上がるね、昼。では、行ってきまーす。ます上がるから、まだ2だよ。どういう意味あなたはまだレベル2だよ。この後がレベル3になる。いいんじゃないあ、そうか。初期。難しいね、なんかね。頑張ってね。ちゃんと光も当ててね。なんだっけ

メスがピンクだ普通にそうでしょ普通にそうってさっきあっ あ, あれは笛は

あ呼ぶね多分ね出てきたのピカチュウだとんないの彩りはさ

これなレベルさでなんか出てくるんだろうね。お、そう降りたかった今。何かな。からせればいい。本<笑>当何が起きた？何も起きてない。

全然反応してくれない。うん、ないあー、待って、ピチュー。ピチュー、手前にいたかー。いいね。よし。伸びしてた。

おジャンボ や, んないやんないのいるよ。リンゴ投げんだっけいるよ。うい、んえー。ゴム人間。うん。喜、うんだの。全然ね。何あれあ、方向か。

何だわかんない、音楽ならさああいう格好ですあらあ今踊ってた<笑>あこれも踊ってんじゃないわ。見たあえー、い<笑>かわいいじゃんこの花たちも踊りそうだ、ね。あこれ踊ってるも踊ってた、ね、あ黄色い今度。

まだだ。そろそろああ正面から撮りたかったー。これ正面から撮りたかったなー。こっち呼ばないで<笑>こっちバックやってるから。え？こっちばっかやってるとずっとこれです。

バフロンあっ、楽しピチューとか撮りたかったな音楽鳴らしたら出てくんだよね草むらから待ってたよさすがにレベルを上がってもらわないと悲しいそうですね上がらなかったらよっぽど

下手ってことどっちがいいかな、後ろと横。後ろ。どうどりよ。どうどりよ、全然ダメじゃん。うん、なんかいい、いいよく撮ってね、みたいに言ってたのにね。うん

まあ技やってみるだけねうーんなんだろうなお星さんが踊ってるからどっちだろうどっちがかわいいやんな方がおれゃすか<笑>ツバメは意外と踊るんだんかいいんだろう

終わる日どこピチューよりサルじゃないこれ伸びしてんのに<笑>あれこっちの方がいいのかねえ何でよく何が違う<笑>の人間あったさんか喜んでるね喜んでるのかわいいねどっちがいいかな

こっちかなあーでもなーどっちがいいと思うデコールのは6の方がやりやすいまあそうだねどっちがいいかな俺はゴム人間が好きゴム人間 だ, っけだっけこれ、うん、だって手切れてんじゃん切れてるあさきうんいやいいよあデコールならいいや

点数取れんなどれだろうおじゃモジャのピストルとれ1位にねぐらい来るよ1回うんあれパーセントこ行けない行けた

あレベル3まで行くのかなおお更新したイエイ2とか3とか4とかまだ取ってないんだおー意外にすごいほとんど満点だ真ん中のこれ全然ダメだし

可愛いんだけどなけむっそベストタイミングなんだろう何してるとこなんだろう気になる正面から撮りたいな、ねうん、が違ううんか条件あんのわかんないどんなツバメしか全然反応しなかったよあれてンてテてテてんてテてテテテてテテテってやつ。

こんなのえー、どこがどこが前のやつよりいいのあれ大きさ 30. いや、でもさ、向きと位置と、な ん, ななんだろうよくわかんない。いい、ね、いいねねああ、どっちがいいんだろうああ、そうなっちゃうか切れてるからよ、手が。デコるならどっちがいいかな

でも、デコれるでしょ、あれも。なくなるわけじゃない。長野なのかな あ, あいね。データには残って、そこからデコれるんじゃなかったっけ違うっけいい、ね。はい、ということで、えー、今回はここまでです。ま、でですでちょっと、モジャンボをデコってアップロードしてね。レベルさんだった。イェーイやっと、さすがね。

確かに、ね、レベル3になってもらわないと困りますじゃあこのアルバム保存でまたねババイバイ